皆さんこんにちは岐阜大学の小山です今回は2011年に発生した東日本大震災についてお話 し, します東日本大震災は2011年3月11日の金曜日14時46分に発生しました地震の規模マグニチュードは 9.0 でした左に示しているのが 東日本大震災の震度分布です震度4以上の領域が東日本一帯に広がっているのがわかると思いますまた震度6以上の領域も広域に広がっているのが見て取れます東日本大震災はプレート境界型の地震で震源断層の長さは約450キロにも及びます参考までに 右に、2016年熊本地震の震度分布も示していますが、こちらは活断層の地震で、断層の長さは約27キロです。こちらでは、高震度の領域は限定されていることがお分かりいただけると思います。このような活断層の地震の場合は、被害は局所的になりますので、近郊の都道府県や市町村からの支援も行いやすいのですが、東日本大震災のような、 プレート境界型の地震の場合には高震度の領域が複数の都道府県にまたがる広域となり被害も広域に及びますので近郊での支援が難しくなるという特徴がありますこちらについては次回説明しますさてこちらが被害状況です実際には被害の発生した地域はもっと多いのですが ここでは死者が発生した都県のみを抽出したものです。東日本大震災における死者は1万9575人、行方不明者は2577人となっています。この表を見てもお分かりいただけるように、被害は広域に広がってはいますが、特に岩手県、宮城県、福島県の被害が突出しており、 激甚な被害を受けていることがわかりますこちらは東日本大震災における直接死の死因を表したものです 90.6% が津波によって亡くなっており 0.9% が焼死 4.2% が圧死などとなっていますこのように東日本大震災では 津波による死亡が多数を占めていました津波から身を守るためにはまず津波にさらわれないこと津波に巻き込まれないことが大事ですこれはつまり津波到来時には津波で浸水するところからは離れておく津波に巻き込まれない場所に移動しておくということが必要であるということです こちらは津波の浸水面積と浸水域の人口及び世帯数を示したものですここでも特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県において浸水面積及び浸水域内の人口、世帯数が多かったことが見て取れます浸水範囲にかかる人口は60万人を超え世帯数も20万世帯を超えていました これだけの人が安全な場所に避難する必要があったわけで、えー、あったわけです。これは津波の高さを示した図となります。東北地方沿岸部で津波の高さが非常に高くなっていることがわかります。日本の2階建て木造家屋の2階の軒までの高さ。 左に示した模式図の赤い矢印の長さに相当しますが、これがだいたい6メートルから 6.5 メートルになりますので、東北地方沿岸部では、津波の高さが2階建ての建物が水没する以上の高さであったことがお分かりいただけるかと思います。これほどの高さの津波になりますと、木造家屋は水没するだけではなく、多くの建物が流出してしまいました。 このような地域では2階建ての建物にとどまっていては命を守ることはできない状況であり標高の高い場所津波の浸水のない場所への水平避難立ち退き避難が必要になりますこれが津波到達時間と津波高さを表した図です地震の発生が14時46分ですから最も被害の大きかった岩手県宮城県 福島県の東北3県への津波到達時間は、地震発生から30分から1時間程度でした。つまり、30分以内に立ち退き避難をする必要があったということになります。30分というのは、安全な場所への避難という意味では十分な時間があったと言えるでしょうか。 こちらが、亡くなられた方の年齢・性別別の分布を示したものです。横軸が年齢、縦軸が浸水域内の死亡率を表しています。このように、年齢が高くなるほど死亡率が高くなっていることがわかります。特に、60歳を超えるあたりから死亡率が年齢による えー、年齢により死亡率が急上昇していますまた男女の別で見ると高齢者では男性の方が死亡率が高くなっていることが見て取れます亡くなられた方の状況については後ほど詳しく見ることにしましょうこちらは生き延びた方への地震発生後の行動に関するアンケートの結果です これを見ると揺れが収まってすぐ避難した方が 57% と最も多くなっていますついで揺れが収まった後すぐには避難せず何らかの行動を終えて避難した幼児後避難の方が 31% となっていますそして揺れが収まった後 すぐには避難せず、何らかの行動をしている最中に津波が迫ってきた切迫避難の方が 11% となっています 1% の方は避難の必要がない場所におられたということでした次に直後避難、幼児後避難、切迫避難それぞれについて 津波に巻き込まれたか否かを見たものがこちらです赤が津波に巻き込まれ流された人オレンジが途中で津波が迫り体が濡れたりした人青が津波に巻き込まれなかった人水色が津波に合っていない人紫色がその他の人を表していますこのように切迫避難で生き延びた人の半数は 命を失っってていいもおかしくないほどの状況であったことがわかりますこの図から直後避難、幼児後避難では津波に巻き込まれ流されたり途中で津波が迫り体が濡れたりした人は数パーセントにとどまっていますが切迫避難では約半数の方がこのような状況に陥っていたことがわかります。こちらは 岩手日報社さんによるインタビューデータに基づいて亡くなった方の地震発生後の行動をまとめたものですここで赤は自宅・職場付近で津波に巻き込まれた人を表していますこれには理由は不明だけれども結果として避難していない人津波は来ないと思って逃げなかった人片付けや避難準備をしていて逃げ遅れた人 避難していたが自宅に戻った人などが含まれますオレンジは健康上の理由で逃げられなかった人を表していますこれには高齢者福祉施設に入居していた人やデイサービスに行っていた人、入院していた人自宅にいた人では介護が必要だった人自立はしていたけれども足腰が弱かったり体調が悪かったりして 自力で立ち退き避難を行うことが難しかった人が含まれます黄色は社会的理由で逃げられなかった人を表していますこれには自宅で家族の介護をしていた人や家族に健康上の理由で自力で避難できない人がいてその家族を置いて避難することができなかった人自力で避難できない家族を迎えに行った人 地域の人を避難誘導していた人、業務として避難誘導していた人、業務として介護などをしていて利用者さんを置いて避難することができなかった人、その他の業務をしていて避難できなかった人などが含まれます。緑色は避難途中で津波に巻き込まれた人を表しています。青色は避難場所に逃げたけれども、 その避難場所ままで津波が到達しし亡くなった方を表していますこのようにこの図では赤オレンジ黄色が逃げなかった逃げられなかったあるいは戻って津波に巻き込まれた人緑青は逃げたけれども間に合わなかったあるいは避難先まで津波が到達してしまったという状況を表しています。この図から 亡くなられた方については 80% が逃げなかったあるいは逃げられなかったあるいは戻ったという状況の方であったことがわかりますこれは生き延びた方の半数以上が直後避難であったことと対照的な結果であると思いますここで幼児後避難については亡くなられた方の中にも自宅に戻ってきて亡くなられた方が含まれていることを考えると 状況によっては切迫避難あるいは逃げ遅れて亡くなる危険もあると思いますできるだけ直後避難できるような準備をしておくことが安全な避難を行う上では重要であるということがわかりますこちらは亡くなられた方について年代別に地震発生後の行動を見たものです色の意味は先ほどと同じです この図で横軸が年代を表していて右に行くほど高齢であることを示しています縦軸が割合です棒グラフ中の数字は該当数を表していますこの図から高齢者になるほど健康上の理由で避難できない人の割合が増加することが明確に見て取れます一方で勤労世代は 社会的理由で逃げられなかった人の割合が高いことが見て取れますここで社会的理由の内訳についてもう少し詳しく見てみましょうこちらが年代別の社会的活動の内訳を示した図になりますここで赤が介護ピンクは家族の避難誘導あるいは支援黄色は 地域の方の避難誘導あるいは支援薄い水色は業務としての避難誘導あるいは支援水色は業務としての災害対応濃い青はその他業務を し,、えー、していたということを表していますこの図から年齢が上がるにつれて 介護や家族の避難誘導支援を行っていて亡くなった方の割合が高くなっていることがわかります一方で現役世代ほど何らかの業務中に亡くなった方の割合が高くなっていることがわかりますなお社会的役割の各区分の割合は男女ではそれほど大きな傾向の違いはなくいずれも高齢ほど介護や家族の避難誘導支援で 勤労世代ほど業務中に亡くなった割合が高くなっています津波からの避難という視点からこれらの結果を考えると健康上の理由で逃げられない場合その人だけでなく家族やそのケアをしている人も避難できなくなるケースが見られますこのような方についてはあらかじめこのような危険があることを認識し事前に ご本人、ご家族、関わっている介護事業者、医療者、民生委員、地域の方などが一緒に現状について共有し、対策を考える場を作っていくことが必要でしょう。また、業務中になくなるケースについては、あらかじめ業務中の安全確保のためのルールを再確認し、 そのルールでは安全が守れないという状況であれば業務中に命を落とすことがないようにルールの修正を行っていくことが必要でしょういずれにしてもあらかじめ決めた対策やルールが実効性のあるものかどうかを確認するため防災訓練の機会に試してみて問題があれば改善するというプロセスを日常の中に組み込んでいくことが有効です 今回は生き残った方と亡くなった方の行動を見てきました生き残った方は切迫避難の割合は少なく大多数は比較的余裕がある段階で避難を完了していました一方亡くなった方は逃げなかった逃げられなかった人の割合が大多数でありました高齢者は健康上の理由で逃げられなかった 迎えを待っていたなどの理由が多 く, え多くなっていましたまた健康上の理由のうち施設や病院にいた人が 32.5% 自宅にいた人が 67.5% でした勤労世代は社会的理由で逃げられなかった逃げ遅れた人が多くなっていました社会的理由は家族の介護、避難誘導、支援 近隣の避難誘導・支援、業務としての避難誘導・災害対応などであり、男女でそれほど大きな傾向の違いは見られませんでした。前回の阪神淡路大震災の話も含めて、生き残るために必要なことを考えると、津波の有無に関わらず、まずは建物の倒壊、家具の転倒、 土砂災害の危険を排除しておくこと、生存空間と避難経路を確保すること、津波の危険地域では、地震後すぐに避難を開始できるように準備しておくこと、自宅が津波の危険地帯にある場合には、外出中に地震にあったり、一旦避難したら安全が確認できるまで自宅に戻らないこと、自宅に戻る必要がないようにしておくこと、 家族の避難支援中に亡くなることがないようあらかじめどうすれば安全に避難できるかを相談し準備しておくこと事業者は従業員をすぐ避難させられるように準備しておくこと行政医療介護福祉サービスなど避難支援が必要なサービスの場合でも利用者さんだけでなく働く人の安全も確保できるよう準備をしておくこと 地域での避難支援中になくなることがないよう避難支援と支援者の安全確保について事前に検討し地区防災計画などを策定しておくことが考えられると思いますなお地区防災計画については次週解説します今回は以上です次回は引き続き東日本大震災について見ていきます